骨盤調整トレーナーナの村井由紀子です。えっと、今日はですね骨盤の正しい位置っていうのを、えー、ご説明して い, ていきたいと思います、えっと、骨盤の位置よくねその骨盤前傾後傾っていうじゃないですかでその時に骨盤がこうなってるのが前傾骨盤の前 骨盤の前傾、これは反り腰の方とかがすごく多いですね。腰が腰痛持ちの方すごく骨盤前傾多いです。あとはハイヒールをよく履いていらっしゃった方とかも骨盤前傾の方が多いですね。でもしくは骨盤の後傾、骨盤が後ろに倒れて背中が丸まって猫背になっていらっしゃる方、これお尻が猫、ね、背下がっていらっしゃる方、これもあのこれは骨盤が後 傾, 後, 傾後ろに傾いている。 肩ですね、はい、でじゃあ正しい位置ってどこだっていう話前傾でもないし後傾でもないし骨盤の正しい位置っていうのはこの骨盤がちょっとほんのちょぴっと前傾が骨盤の正しい位置です。真下じゃなくてよく肛門 下っていう言い方をするんですけどちょっとそれが誤解を招く言い方で間違ってはないんですけどもし聞く人によっては肛門が下っていうとちょっとこう後傾してしまうことも多いんですねなので骨盤はちょびっとちょびっと前傾もうほんと 1cm 前傾みたいな感じなんですねでもそう言われても分かりづらいと思うので、えー、分かりやすいのはこの手のこの手根部のところここを 腰骨のこのコリコリした。ここにありますね。このコリコリした。ここに当てていただいてで、この手の中指、指中指を恥骨の方向に向かって置きます。こういう風うに手を置きますね。その時に。骨盤が前傾じゃない。後傾の場合は腰骨よりも恥骨が上に見えますよね。横ここから出た時にで骨盤が前傾の時は？ 腰骨よよりりもチコツが後ろにありますよねそうじゃなくて後傾でもなくて前傾でもなくて真ん中っていうとこの誰横からねこうやって 見, た見られた時にこの腰骨のコリコリした骨とこの恥骨の高さが同じ高さ横から見た時にここが同じ高さになる時それが骨盤がちょびっと前傾骨盤の正しい位置になります この時にお腹の力、腹筋が全く入ってないと、どっちかに動いちゃうんですね。あ腹筋が入ってないと、こうなって、ふーってなってしまうか、ふーってなってしまうか、してしまうんですね。それで関節に引っ掛けて、体を、上半身を立ててるっていう形になってしまいます。なので、骨盤の正しい位置、まずチコ、恥骨と腰骨。 ここが同じ高さになるようにして正面を見てでおへそを背中にちょっと引き込む力でもしそのプラス骨盤底筋が締められる骨盤底筋を締めてちょっと持ち上げる力これがあると骨盤が正しい位置でホールドできるようになりますこれが正しい位置です後傾でもないし恥骨が上でもないし前傾、恥骨が後ろでもないし 腰骨と地骨が同じ高さでおへそ背中にちょっと引き込んで骨盤底筋締めてぐーっと引き上げてこれそうすると骨盤が正しい位置でホールドを保てるようになります是非、えー、自分の、ね、骨盤の位置がもうどこが本当か分かんないっていう方はちょっとこの手根部を腰骨に置いていただいて中指を地骨の方に向けて 鏡見ながらででもいいですよ鏡見ながら腰骨と恥骨が同じ高さになるようにしてそのままおへそ背中に引き込んで骨盤底筋締めてぐーっと持ち上げてで肩の力は抜いて立つ是非、はいえー、お家でね鏡の前とかでやって骨盤の自分の正しい位置を覚えていただけたら この、えー、チャンネルでは、えー、と骨盤底筋を中心に骨盤の周りの筋肉を調整することによって体の歪みをとって、えー、更年期前後そして更年期後、えー、健康にね、えー、女性の方が、えー、楽しく生きていくということを、えー、テーマに、えー、いろんなエクササイズ動画を配信しているのでもし今日の動画がね参考になったなという方は、えー、ぜひいいねボタン と,、えー、とチャンネルを 登録していただけたらと思います。はい、今日はありがとうございました。